私あの2020年の暮れから左目 の, あの左目が充血がひどくていろんな目薬を さ, して さ, させてもらったんですけれども全然あの効果がなかったんですけれども、まあ、それで2021年元旦を迎えまして朝から少し頭が痛いなと思っておりましたけれども、まあ、あの目の充血はそのままでおりました。でお昼に 少女夫婦が来ましたので一緒に楽しく食事を し, しましてでその後しばらくして、まあ、左側の頭の痛みがだんだんと強くなり時間が経つにつれて痛みが増してきました。でこのままじゃいけないと思いましてそのままベッドで横になり気が付くと午後10時ごろでした。喉がいいていたので 侍従が持ってきてくれた炭酸水を少し飲み、こたつで足を温めていると、なんかこう吐き気を感じ。心臓のあたりがバクバクして、痛くなって、痛くなってきたんですね。まあ、そのため、また再びベッドの、ベッドの、ベッドに入って横になりました。もうその時は夜中に、このまま頭や心臓がこれ以上痛くなったら、どうしようって。そのことばっかり頭をよぎって、不安な気持ちで。 朝を迎えました何しろもこの痛みを取っていただくためにはしさんしかいないたけしさんにこのつらい苦しみの原因を取っていただかすしかないと思い私は主人と一緒にしさんのところに行ってスカイプであの症状を見 て, いただく見ていただこうっていう運びとなりました。でしさんとスカイプをやっていただきましてスカイプが始まりしさんは「 原因は分かっているよ今からその首についている黒いものを取るよとおっしゃっていただき私の隣にいたしさんの秘書の方に指示をされながら首についていいててるものを取ったただきましたすると首がゾクゾクっとしてなんとなくこう軽くなったような 気, 気分になりまして頭痛も少しずつおさ収まっていくのが自分の中で分かりました。 えー、昨晩のこの苦しみは何だったんだろうって思うぐらい楽に楽な感じになりましたしさんはこういうものが首についていると首から徐々に締め付けられて脳梗塞になってしまうんだよってだからそれを取ればいいじゃんっておっしゃっていただきました驚いたと同時にしさんは人間についている見えないものが本当に見えて そそしてそれを手ででで取るることとができるんだと実体験で体験感いたしけしたさんは「ついているから取ればいい」と私たち家族が不安に な, ならないように笑いながら簡単におっしゃいますがそれが本当に私にとってはすごいことだと誰にもできないことだと思いましたもういや本当に今はたけしさんと出会えたことに本当に感謝しております。 ありがとうございました。